こんにちは、阿波田洋介です。今、アニマルアート＆グッズフェスタというイベントに参加しております。場所は松坂屋上野店。期間は9月の9日から14日までです。詳細は下の概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。というわけで、私の売り場を少し紹介したいと思います。これは手書きのパーカー。裏と表、袖にも。 書いてあります両袖ですねこれは半袖のボタンシャツです以前の作品に比べて最近の作品結構絵の具の量もすごい使って時間もかけて描いています楽しくなりそうな色合いですねそれからこっちはコトチーノさんとのコラボ作品ですねあとクッションカバーも手書きしましたそして今回は白いパーカー4点白いボタンシャツも4点用意してあります それで今回はタ絵画の方もたくさん展示させていただいておりますここ数年は猫モチーフの作品がとても多かったんですけど今回は猫がモチーフ以外の作品も展示させていただいております新作もいっぱいですこれは今回展示している一番大きい作品ですそしてこれクッションカバー T シャツこれはレディースの T シャツで肩のところに絵が描いてまあ両袖に こんな感じで絵が描いてありますで今年は白にカラフルバージョンで裏表袖までぎっちりっていうのを多く用意してます。でこれはショルダーバッグこうやって開けるとドラーンって感じでこんな感じで出てきます。で今回ちょっとグッズが少ないんですけどこれ初日の朝の映像で開決中どんどん作品を描きますので。 初日と最終日ではもう品ぞれが全然違う何度来ても楽しい売り場にしていきたいなと思っていますでこの映像はショルダーバッグにラクダの絵を描いているところで表はこんな感じで出来上がったんですがバッグを開けるとその内側にはタランエジプトの美女風そういうのが出てきますこのショルダーバッグは初日にお嫁に行きましたありがとうございます ドーサンとインド風美女のトートバッグも描いたんですが写真とかビデオに撮るの忘れてししままいましたあとこういうデイパックも描きましたあとこれご注文いただいた T シャツなんですけど実は鮮やかなブルーに蛍光色で描いたんですけどこんな色になんか写真が撮れてしまいました「亀の好きなご主人への誕生日プレゼント」だそうですお誕生日おめでとうございます これは別のご注文なんですけど小さな額の絵でカメラではありません皆様ご注文いただきありがとうございましたアニマルアートグッズフェスタ私の他にもいろいろなジャンルの素晴らしい作家さんが参加しております松坂屋上野店本館6階祭事長にて9月の14日まで開催しておりますご興味のある方はぜひお越しくださいませ 最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。